落ち着いたもん。 む、ね、<笑>ててっ。 もし見る機会があったらさ体重緑ぐらい。 全然一気にしなくないですから。<笑><笑>見<ゃ> やっぱりなんで不安があれへんやろ。<笑><笑> 女 子, 女子の規定の重くしないと<笑>しっかりした女子の規定の重くしよしつまんないもんなお母ちゃんおらんかったら、ね、お家来てるような<笑>おうちで一人でもなこうやってお友達いっぱいおるのあおかわいい ああ、ああそうななななんんかいかかいいいいいいるみすごたたたら歯っっけけど、痛くの早動物はすごいな。<笑> すごいな、これ。生まれるの遅かったら、母が生まれるの、うん。ああ、パターンあるな、ゴマちゃんとかあるな、そのパターン。そうそ、ん、うん、すでに毛抜けてるよ、毛抜けかけてるとか。何<笑>。行こうか。歩いて帰る。抱っこで帰る。うー ん, う<笑>あんだあー。歩いては無理そう。うん、<笑>好奇心が。<笑> バイバイ。バイバイバイバイ れたおい。 <笑>もうそんなとこだよ。いや、歯あるもんね、ちゃんとね。歯あるよね。歯あるよね。 ええ。<音楽> 帰、えー、<笑><笑>りたい。 すごいな、俺は捕まえられへんと思ってるのかな見えてるや見えてる公園から帰りたくない いい顔しとったな今赤いた。<笑>